イン 学, 学, 学園小学部黒金ですどうぞすよろししくお願いし ま, すし願いします<笑>えーと今まで運動会で20年間、相談やってきました多くのチームの曲を借りまして演舞していましたが卒業生が曲を作ってくれしましたので、えー、オリジナルで初めて大会に出ることができました。 えー、今日はです、ねえー、少しでもこのお祭りを盛り上げるべく、えー、子どもの、ねえー、エネルギーを皆さんに注入したいなと思います、えー、途中 で, です、ね、皆さん一緒に党員相談という部分がありますよろしければ一緒にやっていただきたいなと思いますちょっと一回練習してみましょう567はい皆さん一緒に党員相談皆さん一緒に党員相談このような形になりますのでよろしくお願いします 響構えー紫の波が。 こ紀輪公園にやってくる思いを伝えに横浜やってまいりました心をためて一瞬で爆発だ行くぞ 一<音楽>お手拍子ありがとうございます。 さん応援してくださいけいけいけいけいけ どうぞお料理を応援のサウ最後の一発さあ飛んでいくよー